をかばうなど明らかな対立違反。我らのみで対処可能。鬼もろとも対処する。ならば俺が派手に首を切ってやろう。誰よりも派手な血ぶきを見せてやるぜ。もう派手派手だ、えー。こんな可愛い子を殺してしまうなんて。 なかわいそうに生まれてきたこと自体がかわいそうだなんだっけあの雲の形なんて言うんだっけ拘束もしてないさまに俺は頭痛がしてくるんだが胡蝶めの話によると対立違反は富岡も同じだろうどう処分する どう責任を取らせる、どんな目に合わせてやろうかまあいいじゃないですかおとなしくついてきてくれましたし処罰は後で考えましょう一体全体どういうつもりだ